は, いはい、おはようございます商品防災愛好家の間ですあどこのやつですか SNSH、これは多分ソフトバンクフトバンクフォークスーなかなかないんでちょっと自慢してますけど。<笑> <笑>えっとですね、今日はあの商品盆栽の話をちょっとしたくてですねちょっとこれ長くなるんだってカットしてもらったんですけど、はい、商品盆栽って20センチ以下ですよね、うん、4 5ンチまでが中品で、はい、その上がまあ大品っていう、まあ、我々大物とか大型盆栽呼ぶんですけど、うん、やっぱりこれだけ多様化してきてるんであの商品と中品の間にまあ気っていうのがあるんですけどこれね気をつけなきゃいけないのはある方たちにとってはその寄付っていうのは 使わない言になってないんだよっていう人がいるんでちょっとそこは使い方を気をつけなきゃいけないんですけどで今度は商品の中でも細かい定義は私もはっきり分かんないですけど例えば1 0ンチ以下の。 ミニ盆栽だったり、うん、でさらに5センチ以下で今定義しちゃってますけど、うん、豆盆栽だったりとか、うん、でさらに最近、うん、この P かもしれないですけどフジマックさんとかがね、うんうん、ミニ盆栽っつって多分1センチ以下ですよね、うん、っいうふうに P、うん、<笑>じゃないですよね<笑>誌にも載ってたじゃないですからそうそうそう雑誌にも載ってるんでね、はいはい、あの商品盆栽っての中でも い, いろいろ分かれててっていうこと で,、うんうん、で先日所沢の花木会というね えー、と展示会に行ってきまして非常にあの会長さんがあの素晴らしい方で、まあ、技術もあってセンスもあってということで、えー、その方の木が欲しいなということで行ってきたんですけど、うんうん、っとこれがう 方, の買ってきた方の木というかその貝にしては大きいんでどなたも手に取らなかったと思うんですけど、うん、赤松好きの私としては。 見た瞬間にもうすぐ点灯っていうか。うもう一つねその会長さんの心拍をぜひ欲しいっていうことで、はい、あ一番で行きまして、まあ実はゲットできたんですけどど。ちょっと見ていただきたいんです。あ, あるんですか？すごいんですよ。びっくりします。はい、<笑>隠してる、そんな手に手に隠れるサイトなんだ。隠れるサイ隠れてます隠れてます隠れてます。はいはい。いいですか？えー、はい。うわすげえ。すごいですよ。<笑> これですからね。あすごいな。すごい世界ですよね。これだから五センチなんですよ。これサムネになっちゃうなこっちが。こう、でかサムネになっちゃいますよね。ね。これがね、つうか、み、ね、これだって十センチとか、か半分ですよ ね,、うん、ですね。こういう世界なんですよ。これはすげえな。ね、でしょ、って感動しますよね、このちっちゃさ。まあ、三本あったうちのある方が。 まあ置いいたたみたいなんで私がすかさず取ったんですけどまあこれも畳み込んで取られていて会長さんとも話してたんですけどそしたら「これは鉢材だよ」ってまあ遠慮気味に謙遜されて言ってるんで鉢は鉢であのシスイさんって言ってこれはあの有名な気楽会の会長さんの鉢 で, でも確かに鉢もいいけどやっぱり木もいいと。言われたのははねこういうい下がってるやつは 少し上げないと元気つかないから0 5ミリのアルミ線でかけてって言われてたんだけど、うん、持っと<笑><な><笑> 0 5ミリって使ったことないんで、えー、そういう世界だってい う, う で,、ね、で正面もねここも一つあるんですけ ど, どこっちもいいんですよね、うん、で最終的に私とその会長さんでこう頬をすり寄せながらくるくるくるくる回しながら、うん、ちょっとこっち振ったとこら辺がいいかなって。 えー、いう感じです、ね、ここのこのぐるっていうところを見せたいなっていうところでこっちだとねあのもろにこう丸く見えちゃうんですね。というのもあってちょっとこんな角度かこんな角度、はい、でどうだろうかというような話になったんですね。えーえー、という、まあ、本来この大きさをやられてる方なんで、まあ、これはちょっと大きいということでゲットできたんですねすごい世界。 今日こっっちちの話に な, リするかもしれないそうそうそうそう。<笑> でねえー、実はこれはねこの木の良さっていうのはやっぱりもうだいぶ肌がきてますんで、うん、古くなってきてて頭が実はこ の, この太いの と,、はいえー、とこちらの太いのとあるのと、うん、ここの曲がりですねここのこれが難しくてですねこれをなんとか下ろしたいんですけど、うん、これ非常に嫌なんですよこれ割れるんですよこの、うん、えー、なんでこれをどうするかこれちょっとあの後で針金かけ説明 昼間理論っていうのをちょっと説明したいなと思ってて短くしろって言われてるので、うん<笑>はい、もうすでにもう オ, ーでオープニング10分ぐらい<笑>分しゃべってます<笑>からでねではこちの話にしましょう、はい、あの正面はですねこの幹えっ、ー、と幹模様があって腹がへこんでる方がいいよっていうことからすると非常にで、ね、でここの落ちが見えますから、うんまあ、これはやがて下ろすとしてここら辺の正面が。 いいかなっていう感じはすするんですね、はい、そうするとこれが芯になっていって、はい、あすると後ろが重いですからす、ね、これ取っちゃえって話になるんですけどそうするとねちょっっとと裏枝ががつなくなくてしままうといういのがあります、うん、もう一つ考えてるのはこちらを正面にしてこの出が出るところですねこれはですからこっち下側に多分下ろ す,、うん、下, ろすり下りれば下ろしますで、えー、とこちらを正面にすると今度これかこれが頭になってくるのかな。 うん、ふんふんということでちょっとね近いんですよね こ, ここの出てすぐここが距離が短すぎて、うん、んなんでやっぱりこっちの太いのは取っちゃってそっちで作ろうかなとそうすると今度これが裏枝として生きていくんですねこっち正面だとこれ多分取るようになっちゃうと思うんですよ、うん、で裏枝がなくなっちゃうっていうまあ裏枝のあるなし系ですかね。だから 多分正面決める時っていろんな腹のへこんでるのは何点とかね差し枝が何点とか裏枝が何点とかって多分その差し引きで最終的にあの正面決めると思うんですけどまあ今回の場合はこの辺の裏枝ですねこれへんこら辺ともうまた息の感じがいいんですね流れがね、うんうん。ということでそうするともう確実にこれが太くなっちゃうんでこれを抜いちゃおうと。 作らせていただきますので、<笑>あとちょっとこの辺も多いんですけどす、ね。こっち流れですからね、私なんかよく作るのは、この辺だとちょこんと作るんで、多いんですけど、まあせっかくなんでこれ下げて。これも段にしてみてですね、<笑>えー、ちょっと作ってみようかなというふうに思います。まずちょっとこれ抜いちゃいますね。いはい。えー、えー。長くなりそうですね。長くなりそうですね。<笑><笑>今日はちっちゃいから。<笑>ちょっとちっちゃいからっていて<笑>い。<笑>ここですね。ここすはい。 あそれ と, あーとごめんなさいこれ説明しなかったですね。赤松です。<笑><笑> 久々に赤松ですでちょっとねこれも初心者の方に言っときたいのが赤松と黒松って非常に近いんですよね松類の中でも。で赤は葉っぱが柔らかいっていうんで我々自分の木だとこう触ると葉っぱが柔らかいんでねやるんですけど盆栽園行ってそういうことは絶対やらないようにしてくださいっていうことですよね。やっちゃうかもしれないですけどあの葉っぱはやっぱり先端こう触ると傷んで茶色くなったりね枯れたりするし。 やっぱり縁の方に非常に失礼なん で, でもう一つの見分け方としては目がですね赤いんですよね 赤, 赤松はで ね, ねこれねで、えー、と黒松は黒じゃなくて白いです、はい、そこも見分け方なんで、まあ、是非そこの目でね、えー、と判断してもらえれば、まあ、触らなくても わかるかなというふうに思います、はい。で、あとは決定的に違うのが、もう今10月のまあ今日の今日の日で言うと10月末ですよね。6月30ですよね。11月入ったね、私はもう赤松は針金かけはやらないですね。す非常にあの折れやすい。そこは赤と黒のが近いようで全然違うところ。そうか。桐山さん結構長6月とかやりますよね。ええー、赤松はね、やっぱり。 水吸ってると柔らかくて曲がるんですけど乾燥してくると硬くなって折れますんでここはね赤松と黒松の大きな違いなんでそこもちょっとよく動いといていただきたいなとちょっとあとはいらない枯れてるやつを切ったりしてますねでこれの最大の問題は先ほど言ったここですねえここどうなるか曲げるのは楽なんですけど伸ばすっていうのはねえっとやっぱり一番嫌な作業ですね なんでちょっとそこからまずやってみたいと思いますはい。そしたらこの枝とこの枝を下ろしていきたいんでこれはこことこう両方かけないといけないですからそれでもう一つこの裏とこれとかっていうような書き方になると思いますね16番線ですね一番気をつけなきゃいけないのはこれをどう曲げるかなんでこっち回転ですからそうですね 肌はね、あの取れますけど、今日もちょうど浜野会長の講義があったんですけど。赤松はね、あの肌取れてもいいよって。なんか、うん、一皮剥けたって、そういう言い方もするらしいんですけど。赤はね。は公園とかのやつも、あの皮が剥がれて。そう赤いね、い肌の、ね。そうそうそう。そうなんですよね。でとりあえず、まあ、この辺まで、えー、っと、かけておいて。はい、それで。ええ、一つはこの肌の上に針金が入ってくるよと。 いうことと、私がずっとこの動画で出てきたのは角背中に当てなさいって。針金は言ったんですけど、うん、背中に当ててこれを開くと。ここが確実に割れる、うん、ここを開きたいんですね。こういう風にあそこですね、ええ。ここを開きたい。こう下ろしたいので、そうすると背中に あ, あの針金をかけると。 確実にこれは、えー、と昼間理論でいうとこれはねもう自分の理論だけしかなくて、えー、と誰かもこの腹にね針金入れるなんていうのは聞いたこともないし、うん、本でも見たことないんですけどその方が割れづらいだろうということでちょっとやってみたいと思いますんで、はいえー、伸ばす時は背中じゃなくて腹に。はいえー 針金を入れると何度も右間違えちゃう非常に、えー、と危険なんでかなりびっしりかけたあの隙間あけずにですね で、じわじわじわと、ちょっとおろしていきたいと思います。うん、曲げるのはね、本当簡単なんですけど。伸ばすっていうのは一番難しいですね。でも下がりましたね。ということ、最高のファッション。<笑><笑>全然う<笑>まあ、冬の格好の。シ<笑>ャレちゃんちゃんこです。 ヒ<笑>ル忘れてきちゃった今日家にこ。これがねちょっと長いんで、この先端ちょっとつめます。あのこちらは長なんですけど、えっ、ー、とこの先端とあとこの下ですね、枝がゴチャゴチャっとしてるんでこの下を取っちゃいますね。これとこの下ですね、うんうん。今度はこの裏枝とこ れ, これですね。はい、ちょっとかけてきます。いはい。 ということで、とりあえず針金書け終わりました。一番ね課題だったここの差し枝だっていうかね、多 い, いですね。これが落とすことができました、はい。先ほど説明したここにね、あの針金が入ったことで特に割れることなくしましたということですね。うんうん、したんですけど先端はこうちょっと上げてあげると。ちょっとしょもうこの辺にしたんですけど、うんと幹模様としてはね、この辺のが大きい模様があるんですけど、はいはい、やはりこの型を見せろですね、うん。ここの手が少しでも見えないといけないんで、まあそういう意味から。 ギギリギリ見えるところでこことあとまあ幹模様が あ, あってこの辺もね持ってきどころがなかったんでとりあえず後ろ持ってきましたけど、はいはい、であと何となくこのカクンと落ちる枝が自分なりに面白いなと思ってどトンと落としてみました、うん、はい、はい、まあちょっとねこう枝いっぱいあったんでなくてもいいんですけど、うんまあ、ここ二つ重なるんですけどまあ面白いなと思ってあとこれはねなんか畳み込んでぐちゃぐちゃぐちゃっとこの辺見えますかねこの辺とかね こんな風に、とりあえず畳み込んでギュッと何しろこっち側なんで、はいはい、これ凝縮させたっていう感じですね、うんはい、上の方は全然まだあれあれがねかけてないですけど、うんはい、も, うもうすぐお昼なんで。そう<笑> <笑>焦っちゃった<笑>見けは ち, ょ<笑>、うん、ちょっとね起こした方がいいかな っ, っていう感じですかね、うんはい、苔けが見えるというかね、うんうん、そうですねやっぱり枝をね、あのー、苔順もそうですしこう枝を見せていってね、うん、でさっきあの一番最初にった裏枝がここに一応できたんで、はいはいうん、肩を見せるっていうことですね、うん、であとはそうですね今これで作ったんですけどくどいんですけどねこっちの幹の感じはいいんですよね でここも刺し枝が見えるようになりましたから、まあ、ちょっとこれが前枝になっちゃって邪魔になるんですけど ね, ね頭を思い切ってそっちへ返して、えー、これぐらい枝にしてなんていうのが将来あるかもしれないですねははまあそこら辺はうーんいいんですよ ね, こ こ, ね<笑> こ, のここのねあのへこんだ感じのこの落ちがねちこれももうちょっと前に降ってきて う,、ね、うん。 何しろこれをグって言って<笑>前持ってくれればあのそうだあるかもしれないですけどまあ、とりあえずはねこんな感じで素晴らし い, ですしいやいやいえこれでああのまあ、ミニ盆栽買ってきてねどう作るっていう正面難しいんですけどまいろいろ正面の決め方はプラスマイナス考えてトータルで、えー、ここと。うん ということですね。とりあえずいうことはなんですけど。<笑><笑>こっちの衝撃がね。あ、そうそうそう。こっち、ね、この衝撃が今日はちょっと大きかったですね、はいはい。そうなんですよね。あの同じあの作者のね会場さんが作られてるやつなんで。うん、まあ今度ねまたこれをぜひチャレンジしてみたい。うん、この冬、ね、うん五百、うん、円だったら買う。 500円ではないから1000するかもしれないけどちょっとねしかこれを作れそうな素材が今 あ, っありましたので、ね、もしかしたらチャレンジしてと思いますはいはい。はい、ぜひ で, すであとまた近々あるイベントじゃないなんて言うんですかね企画があそうですかえ僕も関係してますよ<笑><笑>えっえっえっあ<笑>あ、はいはい、まあでもだいぶ先ですよねだいぶ先です ね, うあそう で, すねですけど 来週、撮影があるんですけど。そうですね。ね新たな企画が、またご紹介できると思います。また、僕は、すっぽか、す、すないように<笑>。<笑>よく言っときます、ね。<笑>はい。ということで、はい、商品盆栽、あなたも作ってみてっていうやつですね。はい。はい。ありじゃ あ, ありがとうございました。会長、すごい世界があるんですけど。すごい世界がある。え見てほしい、これ。見てほしいんです、これ。この間。 5センチですね。ミニ盆栽。ミニですね。まミニかマネ。マ, ネマネ10センチでミニって言ってる。買ったの？と<笑>ころさの方のミニミニ盆栽の手に。いかがしたこれ。マ、ま、グ、あ、なんですけどね。いくら売れるよ。あ、ですね。では、これ鉢がまたあの坂さんの有名な方でミニ盆栽の世界では。ね、これだけ<笑>りもできるしね、ぐっとね。そうなんです、うん、だからよ。かった。 今まで我々は味わったことのない世界ですよね、こういう。そこまで作るっていうのはね、普段持ってる人はね、えー、そういう目的を持ってやってるから、あらん。です、ね、そ う, そ, うですそうですよね。これね、よく描いちゃうと、大きくするっていうこと自体が、えー、もう。こういう世界から逸脱しちゃうからね。そうです。占い、占ってよく作ってたね。ええー。たなみ込んで、三年だって言ってましたね。 あの、これ作ることに喜びを感じてる人だよね。商売としてはやってない人だと思うよ。あ、そうそうそ う, そ う, う, しうあ。あの、アマチュアの方ですけども、うん、商売としてやったんだら、ここまでやる ね,、えーえー、ね。それ、みんなトライちゃうからね。本、は、当、い、だ ね, ここでねいい。面白いですよね。この世界は。面白いですよね。こんな。 そういうのは可愛い使っていくるんですよね。最高です。最高ですよね<笑><笑>おすおす。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。とすそうですね。いやそうなんです。そうなんです。よい買えないんです。これと取り合いになっちゃって。うん